君がリー先生の言ってたドクターかな初めまして俺は運っていうんだ得意分野は警護と機械の修理お出かけにボディーガードが欲しい時やテレビや冷蔵庫が壊れた時はぜひ俺を呼んでほしいな ドクターって君の名前はあ、うん、でも君丈夫そうに見えないぞまあいっか僕はバブル今のところ部族では一番弱いけどパパの次ぐらいに強くなれる マーガレット・にあるカジミエーシュの騎士ではなくロドスのオペレーターとしてあなたの誇りと命をこの盾に誓って守ろうまた会ったな。 私は我が部族で最も大柄で屈強な戦士プリントだここには強いやつがたくさんいるのだろう悪くない片っ端から挑戦させてもらうそうだブレイズのお頭はどこにいるか知っているか 私はスカジバウンティハンターよあなた本気で私を雇うつもり私がいれば厄災を招くかもしれないのよ ノドスのオペレレーーターブレイズだよはいこれが私の配属権限委任状ケルシー先生のサインはもらってあるよさてドクター他のチームに私たちの実力を見せてあげよう 所属スカイフレアと申しますわ私が目的を果たすまでこのロドスにいさせてもらいますわ私の目的ですかそれはもちろんレユニオンを燃やし尽くすことですわよ からロドスで働かせていただきますえっと私の携帯用バッテリーを見かけませんでしたかあんたがドクターだよなあえて嬉しいぜ 俺はあってんだそうアーのアだ事務所がロドスに用があるって言うんで来たのさ一応確認しとくけど医療事故って聞いてピリピリするほか そりゃもちろんスクリーンの中ででしょうでも今は「FEATER」って名前でやってるんだ仕事の手配よろしく頼むよカジミ演手夢中名のアサシン。 契約により参上コードネームうんー、じゃあプラチナにしようよろしくねこんにちはドクター改めてロドスにお礼をさせてもらえるかしら 私と友人たちを受け入れてくれててくありがとうもう支援部でたっぷり休ませてもらえたしそろそろジマーたちの仕事に加わらせてちょうだい。 スタッフからここでいい暮らしができるって聞いたんだけどさ新職はただ遊びも充実してるってん関係者以外立ち入り禁止んなこと言うなよ少しは私の顔を立ててくれよ